はい。では、えー、このパートは影響のパートですね、はい。私たちのこの脳の認識の構造が私たちの解析の結果、まあ、考え感情にどんな風な影響を与えているのかということ。えー、そこを見ていきたいと思います。はい、まずはこちらですね、えー。認識の構造と個人の解析の結果、これを一本の木で表現したものがこの絵になります。はい、根っこに当たる部分。 これが人類の共通の癖ということになりますね。はいまあ、根っこに癖があるということは全ての枝葉にも同じような癖が働いてしまうんだということになります。はい、じゃあ具体的にどんな考え感情が働くのかというのがこちらになりますね。はい、まず下。えー、全体像が条件によって変わってしまうよという話。 まあこれ認識の構造。えー、あの構造を理解するときにお話ししたコーヒーのエピソード。まあもうそのまんまその通りという感じですね。どんなエピソードを聞くのかによって目の前のコーヒーの全体像がコロコロ変わっちゃうんだという話しました。はい、じゃあなんで全体像が条件によって変わってしまうのかというと、こちらですね。そういう点のみの解析しかできない。だけどそれを 全体のように解析をしてしまうということが起きちゃうからなんだという話ですこ こ, ここの解析サイクルに固定してしまうと何が起きてしまうのかと次が起きちゃうんですねそう確信が持てないということが起きちゃうんだということなんですそうこれを例えば A だというふうに名前を付けて理解をしたと いうふうにしましまょう、はい、で条件が変わるとある時には言われるんですそれ A じゃないよ B だよっていうふうに言われるんですその時あこれ B なんだっていうふうにまあ改めて理解をし直したというふうにしましょうでまた条件が変わると言われるんでですねそれ B じゃないよ A だよって言われちゃうそ う, そういうことが起きちゃうんですね すると確信を持てるものが一つもなくなってしまうことになるんだ そ, うそれを、まあ、感覚的感情的な言葉で表現すると何かが足りないというふうに感じてしまいやすいということなんですで何かが足りないっていうふうに思うと人間はですねそれを補おうってし始めるんですねそう足りない何かを補おうとし始める まあ、特に自分以外の何かにそれを求めよう、まあ、補おうとしてしまうんですね。で、補おうとして情報をいっぱい集めるわけです。そうすると相対比較が始まってきます。この話は前の話の方が面白いんじゃないかとかですねあ。この話は聞いたことない話だからちょっと面白そうだとかですね。相対比較が 始まりすすんですそうすると何か判断しなければならなくなりますねそこで生まれてしまうのが丸抜の解析なんですそう相対比較の解析にサイクルに固定してしまうとそう丸抜の解析が条件反射的に働いてしまうということが起きちゃいます、はい、解析サイクルはですねこれどんどん上に上にっていうふうに進もう進もうと すするのが特徴ですねあとはこう下からだんだんと固定していってしまうんですねで固定してしまうともう今度それを前提にして次の解析が働いちゃうよということが起きてしまいますはい、まあ、ここをちょっと事例にちょっと考えてみましょうはいまあ私たちは現実の中で生きていますねそうするとそう×から丸にっていうふうに変える場面 とたくさん出そうある条件の中で ×2 というふうに変えましたそうするとそうある条件が変わると ×2 をまた変えていかなければならなくなっちゃうんですまた ×2 が生まれてきちゃうそうそうするとある時ね気づくんですね私の人生ってもしかしか これを永遠に続けなければならない人生なのかっていう風に気づいちゃう。そして、あ、私の人生はそんな人生なんだっていう風うに決めつけちゃうんですね。そうすると、この解析サイクルが固定し始めるんですね。そう。そして固定してしまうと何が起きるかっていうと、どうせ私の人生なんてって いう考えが働いちゃったりいやーどうせ私なんてというふうな考えが反射的に働いてしまうということが起きちゃうよということなんです、はい、これがね解析サイクルの、まあ、象徴的なパターンですねでここでポイントが2つありますはい1つはですねこれが自動的に この解析サイクルが働いてしまうんだよということなんです、はい、でもう一つはこの一つ一つの解析は別に自分が心から解析したいと思って解析しているものではないんだということなんですはいまあほとんどの場合もう解析したいとかしたくないとかっていうもうそういうところとは全然違うところでポコポコと生まれてしまう考えが 実はもうこういう考えなんだということになりますでこの通りの現実を作ろうとしてしまっているんだよということですねそうなので考えが上に上に行って走ろうとしてしまうそれはまあこれがダメだというわけではないでしょうこれをやり続けていることが必ずしもハッピーではなくなってしまうんだということなんですそう大変ですよね だとしたら、ここだけで考えるのは、そう、限界だよっていう話。なのでアプローチするべきは、まあ、認識の構造に観点が固定されているということ。ここにアプローチをするべきだということなんです。ここをしっかりと理解をしていくこと。で、使い方をマスターしていくことによって、この全体像を観察ができる自分になりましょうということ。 これが今回のテーマの全体を通して提案をしたいということなんです。具体的に何をどのように変えるのかということは後半の方でお伝えしますね。ここのパートではもうちょっとどんな考え感情、そしてそこからどんな現実が作られてしまうのかということをもうちょっと細かく見ていきながら深めていきたいと思います。はい、では最初。 ここですね、えー、全体像が条件によって変わってしまうよというパートを見ていきたいと思いますはいまあ激安スーパーの豆オーナーの人物像、えー、これはまあコーヒー の, あの豆の話ですねあれをちょっと使って、えー、話をしていきたいと思います、はいえー、まず激安スーパーの豆この話だけを聞いたとします だとしたら、そう、あなたの中で、どんな記憶がそのコーヒー、またそのお店に対して残ってしまうでしょう。どんな解析を生み出してしまうでしょうか。はい。まあね、もうそのコーヒーは飲まないっていうふうに思うかもしれないですよね。または、まあ、裏切られたっていうふうに思うかもしれないですよね。そう。では、そうすると、そう、そのお店と、 どんな関係を構築しようというふうにしてしまうでしょう。はい、まあ当然、もう行かなくなってしまうとかいうふうになるかもしれません。そうまあねあの、コーヒーは飲まない。だけどまあソフトドリンクだったら飲んでもいいかなというふうに思っちゃう。まあそういうふうなね、捉え方もできますよね。はい、では、オーナーの人物像までの話を聞いたとします。そしたら、あなたの中で どんな記憶が残るでしょうどんな解析が生み出されてしまうでしょう。はい、ねえ、あおいしいコーヒーだっていうふうに思うかもしれませんよね。そう、このコーヒーとずっと付き合っていきたい、このお店とずっと付き合っていきたいっていうふうに思うかもしれません。そうすると、お店とどんな関係を構築するでしょう。はい、まあ、当然、通いますよね。 自分だけではなくて友達にも紹介したりするかもしれません。またそのオーナーにね、まあ、直接会いたいっていうふうに思うかもしれないですよね。はい。で、ここでお伝えしたいのは、これですね、どんな解析サイクルを持つのかによって、どんな現実を作ってしまうのかが決定されちゃうよということなんです。OK ーーですか もっと言うなら解析サイクルに固定をしてしまうともうその通りの現実しか作れなくなってしまうんだということなんですここにもう固定をしてしまうとここに気づくことはないですよねそうよっぽどのことがない限りありませんそう解析サイクルに固定してしまうとその通りの現実も固定してしまうようになってしまうんだよということ をここでお伝えしたかったことですはい全体像が条件によって変わってしまうというところを見ましたね次はまあ、えー、同じようなところですけどもこれをもうちょっと細かく見ていきたいと思います では、えー、見ていきましょう。解析サイクルが固定されると現実が決定されるよというところをちょっと深めていきますね、えー、他人からの評価に対してそう他人から評価をされるというその状況の場面で一部の評価だけで自分の存在のすべてを決定するそんな解析をしてしまうとどうなってしまうでしょうかということですそうこの解析サイクルに固定をしてしまうとどんな解析をしてしまうか 解析の結果を生み出してしまうでしょうかという話でここではこんな風に表現しました、まあ、意味付け価値付け評価に振り回されてしま う, そうこういう解析がどうでしょう自動的に生まれてしまうんだということになるんですはいいいですかじゃあ次行きたいと思います相手との会話中に 自分の解析の結果に解析を重ね続けてしまうとどうなってしまうでしょう、はい、相手と会話をしている最中に自分の考えに忙しいんですね。そう。そうなってしまうとどうなってしまうでしょうはい。ここではこんなふうに表現しました。人の話が聞けなくなっちゃうんだよということですね。そう。この解析の結果に固定されていると、そう。こういう現象を 起こしてしてまうよということなんです行動ことの関係性がね一つポイントです、はい、では次見てみましょうか自己変化に対して解析の結果に自信を持てずどうしようという解析を重ねてしまうとどうなってしまうでしょうか、はい、ではここではこんな風に表現しました正解を求め探してしまうと いうことが起きちゃうよということなんです。はい、孤独 こ, こ, ことの関係性ですね。では、ちょっと深めたいと思います。いいですか？正解を求め探しちゃうという解析の結果が出てきちゃったとすると、この人どんな風な行動を起こそうとするでしょう。まあ、当然正解を求めに探しに行っちゃいますよね。 どこかしら正解があるんではないかと思うところに探しに行きますそしてあ出会っちゃったんですねこれは私にとっての正解だというふうに出会っちゃったでそれを話を友達にしたら何言ってんのってそれ正解じゃないわよってこっちの方があなたにとって全然正解だと思うわよという話を聞いちゃったでどうしますそう言っちゃうんですねそう 友達が勧めるその正解の方に行っちゃうそうするとあこっちも正解だっていうふうに思っちゃう、はい、それがずっと繰り返されるようなことが起きちゃうよということなんですなぜここの解析サイクルに固定をしちゃうとこの考えがどんどんどんどん生み出されるんですねそうで足りないもの探し で、それを補おうとして、正解を求め、探しに行っちゃう。で、ある条件、状況、環境の正解を見つけることができたけど、そう。まあ別の正解もたくさんあるんですね。そことでやってしまうと、そう。わけがわからなくなってしまいがちだということになるんだこの解析サイクルに固定してしまうと、この解析、結果が どどんどん出されてしまうそれに基づいた現実を作ってしまようという話でしたはいではここもちょっと見てみましょうか、はい、自分の解析の結果に解析を重ね続けるそうこの解析のサイクルに固定してしまうとどうなるか人の話が聞けなくなるんだということですねある仕事中に言われるんです「お前もっと人の話が聞けるようにならないと」って いうふうふに言われたでそうそうすると仕事の場面では人の話が聞けるようになってきただけどここの解析サイクルに固定されているんですそうするとプライベート他の条件状況環境では相変わらず人の話が聞けないという状態が続いてしまうんだということなんです さらにそれに自覚がないというようなこともプラスアルファされたりすることもありますよね、はい、なのでポイントはここを解決しようとすることではなくて自分はどんな解析サイクルに固定をしているのかということここに気づくことでここから自由になれることがポイントなんだよということなんです、はい、ではもうちょっと見ていきたいと思います はい、これですね仕事をしている時に「何々するべきなのに」とか「当たり前のことなのに」という判断基準に固定した解析が繰り返されてしまうとどうなってしまうでしょうか仕事をしている最中に「何々するべきなのに当たり前のことなのに」っていうその考えが繰り返されてしまうとどうなってしまうかはい、まあ、批判ばかりの解析が感情が出てきてしまう ということになりますね。はい。では次行きましょう。関係構築の時に相手を勝手に決めつけ、でそれを前提に解析を続けてしまうとどうなってしまいやすいでしょう。はい。でここではこんなふうに解析しました。深い関係が築けなくなるよということです。はい、では次行きましょうか。不安が出てきた時に、 私なんてっていう解析に固定しちゃうとどうなっちゃうでしょう、はい、やったことのない挑戦ができないというふうに今ここでは表現しました、はいまあ、ポイントは同じですねこの解析サイクルに固定しちゃうとこの解析の結果は生まれてしまうよということでそれに基づいた現実を作ろう作ろうとしてしまうよということそれをずっとやり続けたとしてもそう これを解決することをできない可能性が高いよということなんです。なぜならば自分がここの解析サイクルに固定しているんだということに気づくことができていないからだという話ですね。では、えー、次ですね。はい次はこの相対比較のところまでを見ていきたいと思います。 はい、では、えー、相対比較が止まらないという話ですねこれもシミュレーションになります、はい、ではまずやってみましょうか、はい、左と右とポジションがそれぞれ1つずつあったとしますで自分の存在を確立したいという意思が2つそれぞれあったとしますで片側の意思が左に入って相対的な自己存在の確立ができたというふうに思った で残った石も同じ動きで自分の存在を確立したいというふうに思いますねで残った石が左に入ろうとするわけですそうすると先に入った石と戦っちゃうんですね先に入った石は相対的な自己存在の確立ができなくなってしまうので入ってくんなというふうに思っちゃうなので今度は右に入るわけですねそうするとお互いが自己存在の確立ができ 相対的に安定した関係を持つことができるというふうに思った。まあ、平和ですね。そう。まあ、だけど、相対比較により、自分のポジションが相手のポジションにいかに素晴らしいのかで、自己存在の確立をしようというふうに、また戦い始めてしまうんだということなんです。はい。これ、まあ、どういうことなのって言ったら、ここですね。観点が固定していると、 確信が得られないというところ。ここはね、解決することができてないですね。で、そうすると足りない何かを探そう探そうとし始めるんですね。で、足りない何かが見つかると、今度はそれを補おうとする風な考えが自動的にトンって始まっちゃうんだ。それじゃ相対比較をしてしまうよ。この解析サイクルが 何度も何度も繰り返されてしまうんだよということ。で、結果的に尊厳を得る側と失う側が交互に繰り返されるような現実が繰り返されてしまうんだということなんです。はい。本人はですね、気づいていないんです。自分が相対深くばかりしているということに気づいていない場合が多いんですね。もっと言うなら、もうその考え方しかしたことがないので、 他の選択肢がないんですねなので当然もうその考え方しかできないその結果はその現実しか作ることができないということが起きちゃうよということですね、はい、では最後この尊厳の喪失というところまでを見ていきたいと思います 今度、丸ツの解析に固定しちゃうと尊厳が喪失してしまうよという話ですね。まあ、何かがあった時に自分の解析で自分の心存在を小さくさせてしまう、まあ、そういう解析が生まれてしまうんだで自分の解析で他人の尊厳存在を低く見て自己存在を確立しよう守ろうというふうな解析が生まれちゃう で自分の解析で自分の判断基準の×から丸に相手を変化させようとするような解析が生まれちゃうんだということなんです。はい、相対比較、バツの解析サイクルが固定しちゃうとう小さくする側、される側尊厳を守りたい側、失う側変化させる側、される側、まあ、常に条件、状況、環境の変化によってこの尊厳を喪失するような 現実解析サイクルから自由になることができないんだという話ですね、はい、では、えー、今までのものをまとめたものがこれになります、はい、観点固定による考え感情と現実への影響ですね解析サイクルによって解析の結果記憶が決定蓄積されてその通りの現実 関係を構築してしてまううんだということここが一つのベーシックな動き方だというふうに思ってください。そこにある状況と何かに固定した解析サイクルが働くとそれに伴った解析の結果が自動的に決定されてしまうんだということ生まれてしまうんだということですね。そ, うでそこから その現実、関係構築をしてしまうということをやっちゃうんだということ。はい。また、足りないもの探しの解析サイクルに固定してしまうと、そう、自分以外の何かで補おうとする。そう。その解析の結果が自動的に生まれちゃうんだということ。はい。そうすると、足りないもの探しを続けてしまうんだということですね。はい。では次。えー、相対比較、丸抜の解析サイクルに。 固定してしまうと尊厳を喪失してしまう解析の結果が自動的に繰り返されることになっちゃうよということそして尊厳を喪失から自由になることができなくなっちゃうんだということでした、はい、では、えー、ここまでのまとめですね、はい、理解のパートのまとめになります、はいまあ、一番最初 考えのプロセスで考えているんだということをやりましたね。そこから常に認識の癖の影響下にあるんだで、そういう点のみの認識をしてしまうで、そういう点の認識だと、そういう点のみの解析しかできない。しかし、それを全体のように解析してしまうんだ。はい、この解析サイクル。あ、この解析の認識の癖か認識の癖が土台となって解析サイクルが働くんだということでしたね。 自分のデータバンクにアクセスしちゃうよ。で、自分の解析に解析を重ねちゃうんだ。で、自分の解析で錯覚をしちゃう。それに気づくことができないよということが始まっちゃうということ。で、その結果、を認識の構造の観点固定、これに観点固定していると、心から生み出したくない解析細ルに振り回されてしまうということが起きちゃうんだよということですね。はい ですねはい、でここでポイントなのがですね木の根っこが構造なんだということはそう全ての枝葉も構造的な動き構造的な走り方をするよということなんですでこの認識の構造に固定をしているということはこの動き方 走走りり方方方も固固定定ををする固定をした走り方動き方になっちゃううよということいこどんどんどんどん固定していきながら自由度がなくなっていくんだということですねつまりどういうことかそうこの認識の構造の観点固定によって心から生み出したくない解析サイクルこれを一言で表現すると、まあ、仕組みということになります つまりこの仕組みに私たちは振り回されてしまっているんだということなんです。はい、では、えー、その仕組みを振り回されてしまうというそのポイントを一体何をどのように変えることができればその仕組みに振り回されなくなるのかということを後半見ていきたいと思います。 はい。